皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。これ、発売しました。タイムラプス撮影の教科書。えー、おかげさまでですね、なんか、情報ちょいちょい入ってきてますけど、えー、そこそこ売れ行きいいみたいで、ありがとうございます。店頭に、ずらっとこう、本が並んでい て,、ま、いて、私の本ですね、過去に3冊出てるんですけど、3冊もずらっと並んでて、 いいいやななんか嬉ししと思いましたあの私もこのチャンネル始めるときにタイムラプスのことを一から始めようとしたらやっぱり膨大な時間がかかるなと思ったんですよね、えー、それこそ何個動画アップすればいいんだろうぐらいの気持ちでいたんですが、まあ、これが出てくれたので基本はもうこれで学べると思いますで、えー、のこの本でその基礎知識を身につけて、まあ、この動画でタイムラプスチップス的なものをね えー、紹介していきたいと思いますので、えー、ぜひ、えー、これですね、今後もご活用いただきたいなと思います。はい。というわけで、じゃん、はい、買っちゃいましたよ。えー、フジフィルムの XS10。えー、この間、動画を、レビュー動画をアップしましたので、えー、ぜひ見てみてください。はい。で、今日はですね、まあ、せっかく買ったこのプロ、あ、じゃあ、いや。 XS10 なのでこのカメラの設定をするっていう動画をお見せしたいなと思います。まあ、なんでここにこう不自然に空間があるんですよね。じゃあちょっと準備しますんでね。 はい、出ましたね。えー、こういう感じで。はい、で、えっ、ー、と、今日はは、ま、最初に買った時に、私がどういうことを設定するのかなっていうのをお見せしたいなと思います。えー、まずですね、えっ、ー、と、ま、これ、実はあらかたやってるんですけども、あのー、カスタム設定できるんですよね。C1、C2 っていうのがついていて。 まあ、その部分をそれぞれその星空用とかそれから動画用みたいな感じで割り当てていこうと思うんですねいちいち切り替えてるのが結構時間がもったいないのでそれをカスタム設定に割り当ててワンタッチでいけるような感じでやっていきたいな と,、えー、とまずえ星空設定の方 かから行ってみましょうか星を撮影するときの設定ですね。まあ、C1 にも割り当ててるんですけども、で基本的に星の写真を撮るときは、ローで撮影します。えー、で、冷や縮ローですね。ロスレスにもしないで、冷や縮ローにします。まあ、このぐらいの画素だったら全然冷や縮ローで問題ないなっていう感じで、昼間撮るときは JPEG にするんですけど、で、えー、とこのグレインエフェクト、カラークロームエフェクト、カラークロームブルーあたりはオフでいきます。 昼間の写真で j p g で残すときはいじるんですけどね。ちょっとしつこくてすいません。で、このシャープネスは必ず一番低い状態にしてます。シャープネスですね。えー、これ、シャープネスっていうのが、えー、強くなればなるほどこの縁取りがカリカリとしてくるんですけども、えー、と星の場合だと星の周りに妙なエッジが出たりとか、それからノイズもシャープになって浮き立ちやすくなるので、ここは切ります。 交感度ノイズ低減これもマイナス4一番低い状態にしますこれですねあの消しゴムでこう擦ったようなノイズリラクションがかかるんですねでこれをが強くなっているとノイズは減るんですけど代わりにちょっとモヤモヤっとした感じになって星のシャープネスとかも失われるんですよですからこれは基本的にはかけないといけますまあローで撮ってますから後で画像処理ソフトで 適度にかけることができるので、えここはカメラの設定上はマイナスを一番低い状態にしています。長秒時ノイズ低減はオフにしてますね。これは、えー、と30秒ロスしたら30秒かけてノイズを取ると。天体写真でいうとこの、えー、ダーク減算ってやつなんですけども、これは撮影時はオフにします。まあ、これもローで撮るときはオフですね。JPEG で撮るときはオンにしておいた方がいいと思うんですけども、 あのー、ノイズリアクションがかかる分、待ち時間が増えますから、撮影のですねテンポが遅くなるんですね。ですから、ここはオフにしている感じです。はいで、色空間、アドビ b r g b でやってます。なんかこれ、私、正直よく分かってないんですけど、色域が増えるんですけども、AdobeRGB と SRGB と選べるんですが、なんか SRGB だとね、青が強い気がするんですよね。 だから、ちょっと気のせいかもしれないんですけど、色がですね、多いと言われているアドビ RGB にして撮っています、えー。それからそのまま下行きましょうか。フォーカスモードは MF ですね。で、AFC カスタム設定、ここは OK で、まあ、この辺の AF モードとか、まあ、あんま夜の撮影なんで使わないです。で、MF アシスト、これ、基本スタンダードにします。 ピーキングとかを星の撮影では使わなくて、液晶画面とか機種によるんですけど、このフジフィルムの場合はえーとピーキングかけない方がえ星のピント合わせしやすいです。逆にこの液晶画面にですねちらつく星以外のノイズとかにですねピーキングがついて、どれが星なのか分かんなくなるんですよ。ですからまあ MF アシストはスタンダードにして、 ピーキングをかけないといとう感じですねで、えー、とこの辺はあまり気にしてないですで。タッチパネルモードはこれはエリアにしてますね。ここ、液晶画面をプッと触って、このピントを合わせるポイント、フォーカスポイントとかを選べるようなんですけど、このショットとか AF とかにしちゃうと、触った瞬間違って触った時に変な動きをしちゃうの、ね、で、ここはやらないですね。 でえーまあ、この辺も、えー、行って、まあ、インターバル撮影するときはこういじりますけど、インターバル撮影をするときは露出平準化はオンにしておいた方がいいです。まあ、これは フ, ライフリッカー、タイムラプスのフリッカーはこう チ, カ チ, カチカチカチチカカって明るさが変わったりホワイトバランスが変わったりする、自射付きのことをすんですが、これが、えー、なくなるっていうのはこの露出平準化なんですね。 で速攻方式は基本中央重点速攻にします。まあ、これが一番タイムラプスにしても、星にしても安定するかなとで。シャッター方式は基本電子シャッターでいきます。私、メカニカルシャッターは基本使わないですね。で星ら撮影するときは三脚使いますから手ぶれ防止モードはオフにします。<音声>えー、どういうことだろうあ。これですね。 LCD 明るさ、液晶モニターの明るさは一番暗い状態にします。えー、これは真っ暗な中で液晶モニターって非常に明るいんでね。で撮影画像表示を一応表示するようにしておきます。1.5 秒、写真撮ったらパッと 1.5 秒表示するっていうふうにしています。 でえー、縦横自動回転表示、ここはオンにします。これは縦構図、横構図で撮ったときにあの、距離計とか、ね、液晶の中 の, その項目、いろいろ表示されるのが、えー、とこういうふうに切り替わるんですね、こういうふうに、はいですねで。フレーミングガイドは急分割にしておきます。えー、縦横自動回転再生はオフにします。 最後、画面のカスタマイズというのは結構大事でして、ここでいきます。フレーミングガイド、それから電子水準器、ヒストグラム、画面枠ですね。これこ、れ何かというと、画面枠を設定すると、この白い枠が出るんですよ。これもう一回オフにしてみましょう。か画面のカスタマイズ。画面枠をオフにすると、こういう感じで、 あのこの液晶画面も全部全部使うわけじゃないですよね使わない部分の液晶画面があるんですよこれが真っ暗の中だとどこまでが、えー、その部分なのかっていうのは分からないので、まあ、ちょっと見やすくなるでえーとそれからこのえーとこれですねちょっとこれもカスタム設定できたらいいのになと思うんですけど情報コントラスト調 整, 調整っていう項目の中に暗所ってあるんですけど これアンションすると、こういう風に適正画面が赤くなるんですね。その目に優しいモードになるんですよ。カスタムで切り替わればいいんですけど、現状ならないので、いつも通常にしてます。まあ、ファンクション設定、いろいろ設定できますけど、タッチパネルですね。タッチパネルでこうスワイプした時に何が出るかっていうところで、上にスワイプするとヒストグラム、左にスワイプすると水準キー。 右にスワイプすると顔認識それから下にスワイプするとブーストモードっていう感じですねっていう感じで割り当てますそれからあといじるところはブースト設定ですねこれ低照度優先っていうのにしておくと暗闇の中でこう液晶モニターが明るくなって、えー、シャッタースピード30秒とか遅くしないと出てこないんですけど、えー、そうすることで、えー、星のピント合わせとか構図確認がしやすくなるのでその低照度優先はオンにしてお まあ、こんなところですね。で、あのー、カスタム設定するときなんですけど、今、えー、こうさらっと設定した項目、どうがカスタム設定で反映されるのかって分かんないじゃないですか。そういうときは、この上に Q ボタンがあるので、Q ボタンを押して、そうすると、下にね、長押しカスタム登録編集っていうのがあります。これ長押しすると、はい、こういう画面が出てきます。 だからここでカスタム登録をしたときは、登録内容の確認編集というのを、これで右に押します。カスタム1をいじりますよと。このカスタム1が自分にとっては星モードにしたいわけですよね。だからカスタム C1 にしたときに、最初から撮影モードはマニュアル、シャッタースピード20秒になるようにもうしててくださいという感じにしてるんですよ。 えっ、ー、と、このグレーがかかってるところはカスタム設定はできないんですけども白いところはカスタム設定が可能になります感度はもう最初から8000からスタートするような感じでいきます大体星撮るときって感度8000で F2.8 で20秒25秒ぐらいがまあこのフジフィルムのカメラでよく使う設定なんですけどね、はい、あとできるところはないみたいなのでこれでバックって書いてある右下の子なんですねでこのバックのボタンを 押すすとカスタム保存 OK て出ますこれで実行ってやるとこれでカスタム設定が保存されましただから普通にこう昼間撮るときはあのこう絞り優先とかでやってるんですけど押してるときはこうカスタム1にするともう最初からほら感度8000で、えー、20秒出てきたでしょ、まあ、こういう風にやりますよ え次は動画を撮影するときのカスタム設定を設定していこうと思います同じく Q ボタンを押して Q ボタン長押し動画のときはねまた全然違いますからねはいえーと、まあ、撮影モードはマニュアルでシャッタースピード60分の1にしてます動画編集するときにベースフレームっていうのがあって、えー、それのベースフレーム大体その30フレームとかなんですけども でそのフレームレートをかける ×2 のシャッタースピードぐらいがちょうどいいって言われますよね。ただ 30×260 なんで60分の1のシャッタースピードが見やすいシャッタースピードですよと。で、動画撮影するときはこのシャープネスとか交換のノイズ制限は0に戻します。あこの AFC カスタム設定が結構私大事で、えっ、ー、とですね、この6からいけるんですけど、 要は、コンティニュアス AF、AFC にした時のその被写体の追尾精度っていうのをこれで設定できるんですよ。で、えっ、ー、と、粘るとかね、俊敏とかっていうふうにやってるんですけど、だいたいこれ自撮りするときとか多いですし、あと動画撮影してて、カリッカリッとピントが切り替わるとちょっと困るじゃないですか。かこれ、基本的に粘るにしてます。 えっ、ー、と、これはですね、動画撮るときは、まあ、どっちともいないので、ちょうど真ん中にしてるかな。で、ゾーンエリア特性。これもオートにしてます。でそれからどんどん行きましょう。今、動画のセッティングをします。はい。MF アシスト。これ、動画撮影のときは、ピーキングオンにしたいんですよ。昼間撮れますからね。だから、フォーカスピーキング。レッドのジャックにします。こうすると、えっ、ー、と、ピントが合ってるところにですね、赤い、こう、チャチャチャっていうのが出るんですよで。これで、あ、どこにピント合ってるのかっていうのがわかるんですけど、はい。 でえー、とその他動画で設定するところはこれだ。テブはい、ブレ防止モードを4にします。これ便利ですよね。カスタム2に割り当てればカスタム2になるだけで、えー、ブレ防止モードオンになるし、えー、他のやつにあればオフにカスタム1にすればオフにできるっていうセッティングに今してます。 はい、感度はオート1。オート1っていうのはこれ、えー、160、感度160がベースになって、一番上がっても800ですよっていう感じですね。その、この感度を、えー、カメラが自動的に設定するような感じのやつです。それから、私はウェブカメラで使うことがあるので、XWebCam、接続モードは XWebCam に移動しています。USB 給電設定をオンにしておけば、えー、モバイルバッテリーを接続して、 えー、常時電池を充電しながら、給電しながら撮影することができるので、えー、タイムラプス撮影とか、ね、長時間の撮影には、えー、便利ですよという感じです。はい、ということで、えー、カスタム1、2に割り当てられましたカスタム2の設定を保存します。はい保存されましたですね これでカスタム1にすれば、えー、星撮るモードになりますしカスタム2にすれば手ブれ補正がオンになってる、えー、動画撮影モードに切り替わったっていうことですね最初にこれやりますはい私もあの星撮ったりタイムラプス撮ったり動画撮ったりで結構ね幅広く撮るようなタイプの、まあ、写真家というかクリエイターというかになったので結構ねこの切り替えが大事なんですよ ただからまあ、フジフィルムみたいにね、両方こう対応できますよっていう趣は非常にありがたいですよね。はい。というわけで、えー、カメラを最初に買った時の設定ですね、えー。どういう設定をするのか、まあ何を考えてどういう設定をするのか、えー、カスタム設定に何を割り当てられるのかっていうのを今日はお届けしました。今日撮ってんのこれ、ソニーの α7S3 なんですけど、まあそっちでもね、設定の どういうカメラを設定してるかっていうのをやってもいいかもしれないですね。はい。まあ、というわけで、まあ、今後もこうカメラ食ったらね、こういうのやっていこうかなと思います。この動画を気に入っていた方は、チャンネル登録といいねと、あと通知をオンにしていただけると嬉しいです。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。えー、さよなら、バイバイしたっけねー。どうもどうも。バイバーイ。うん。 ありがとうございましたあ、こっちもねこれもよろしくお願いします、はい、いい方だと思う、うん、よかったらレビューも書いてくださいはいよろしくお願いします